あ今の関関指的に本当にそうだなと思うのは、やっぱり地方に行くとですね、やっぱり地方なりのその生患者へのつながりみたいなものが、やっぱり確固たるものとして残ってるんですよねそうそうそう。で、その人たちがある公共事業をやっぱりずっと仕切り続けていて、で、それが、そこからちょっとこの既得権コミュニティみたいなところからちょっと外れたところには絶対こうおこぼれが来ないみたいな、ね。そうそうそう でそれがもういろんな形で積み重なっていって、えー、原発60年というのにも多分来るんだろうなって感じがする、ね、地域独占をずっと続けられる電力体制を作りたいんですよ、うんうん そ, うですね、そういうのを見てると、うん、でもね必ず失敗しますから、うんうん、これはもうあの戦争と第二次大戦と同じで作戦が失敗しているのに突っ込んでいくんだから、うんうん、絶対うまくいかないなぜで僕は石渡明、うん、あの委員が あの原子力規制委員会で一人反対しましたが科学者として立派だなと思ったけど言ってることの理屈は非常に筋通ってるんで60年越して動かすのに新しい知見があるんですかないでしょうじゃあ60年でいいじゃないですかそれからあの止まってる原発をほど そ, のそこをカウントしないと危なっかしい原発ほど 長く運転することになりませんか、うん、っていう、当たり前、まあ、当たり前ですよね。<笑><笑>なんで止めてるのかっていうのは危ないから、ちょっと正解。で、今 DX って DX 債を発行して、官、う、民、ん、150兆円の投資をすると言ってるんだけど、世界では再生可能エネルギーに一気に行ってるわけじゃないですか、うんうん。それで成長するのに、原発で核心度なんて言ってるんだけど、うんうん、フィンランドもフランスもみんな1兆円を超えて何年かかってもできないんですよ。はいはいはい DX 債にそんなものを入れたら、うん、多分、全部税金で補填することになり、うん、多分、政策は破綻していくわけですねだからこれはもう、なんだろう、福島原発事故の反省だけじゃなくて原発ってのはもう持たないということを、ね、きちんと見ないきゃいけないけど、うん、作戦は失敗しても失敗を認めないっていうのが日本の失敗の本質なんで。 そ, ね、それがどんどんどんどん、リニアも同じだと思いますけど、うんうん、どんどんどんどんつ続いていくのでその、日本の経済は崩壊していくん で, しょううですよ、ね、しょうがないですよ。巨大プロジェクトが全てそういうふうなあの悪循環の方にはまっているっていうような形だと思うんだけれども。